2019年の9月税込みで6314円引かれております1年で計算しますと、oh、my God! 単純なカップ選手であればティーソフトでも大丈夫なんですけどもやっぱりできることが視点が違うカメラオッケイ音オッケイ役者オッケイ用意スタート はいどうもみちさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、私監督ラボの映像編集のソフトをですね、紹介していきたいと思います。 始めたのは、不思議箱屋という自主制作映画のですね、映像編集もやっておりまして、今現在この映像の編集ですね、は、アドビークリエイティブクラウドコンプリートプランというものですね、月額料金を支払って、プレミアプロという映像編集ソフトで編集をかけております。毎月いくらかかっているか、請求書を見てみたいと思います。2019年の9月税込みで6314円引かれております。1年で計算しますと、 4, 円高えぞ、えー、ヒューマンアカデミー通信講座というものでこのアドビをですね利用しておりましたその時の金額が年間で2万9800円、はい 同じソフトを使っているのに 45,167 円も追加でですね支払っておりましたはいというわけでですねこういったことにならないためにも今回ですね AdobeCreativeCloud を使っている方でお得に契約して快適に使う方法を共有していきたいと思います あらゆるクリエイティブな作業に使用できる最高峰のソフトウェアです。いわゆる業務用の最上位ソフトと言っても過言ではありません。adobe CC はですね、クリエイターを目指す人にはもう必須なソフト。まあ、しかしですね、これがかかりますね。賢く契約すれば常に世界最高峰のソフトを買うことができるんです。で、この adobe CC の歴史なんですが、以前はこういったサブスクですとかクラウドではなくソフト版も販売されておりました。2018年の CS6 を最後に月額制クラウド ソフトに変わりましたで私監督はですね映像編集というもの最初の頃はですねパソコンを使わずカメラで録画ボタンを押して次に移動して撮るというですね、まあ、ノー編集スタイルでやってたんですが。 編集ソフトを触り始めたのが2005年。で、それから、ま、様々な映像編集ソフトを触ってきました。まあ、長くやっている自分から言うと、このソフトを一択ですね。え、将来的にクリエイティブな仕事をしたい方はですね、間違いなくこのアドビ一択です。まあ、単純なカット編集であれば、フリーソフトでも大丈夫なんですけども、やっぱりできることが次元が違う例を挙げるとですね、大乱闘スマッシュブラザーズで、競合たちが揃うバトルがスタート時に、目の前にハ、ね、ンマーが置いてある。 まあ、そんな感じですよ。まあ、ハンマー使ったら自分も守られてるし、武器も強いし、もう無敵っていう感じですね。ある程度ですね、やっぱ慣れは必要なんですが、操作性、拡張性を考えると、もうとにかくおすすめなソフトです。このアドビー製品の一番の魅力としましては、他のソフトと連携がとてもシームレスにできるというところですね。例えば、プレミアプロで映像編集をして、で、そこに画像を載せます。で、その画像を加工したい場合、Photoshop を立ち上げて、こっちで修正をすると、もうこっち側に自動的にシームレスに加工を されたものが変わっていきますそういうところがとても便利です この a Adobe CC なんですが、単体で買った方がまあ安いには安いんですけども、今後の拡張性を考えると、一本にした方がお得です。ぶっちゃけ、選ぶソフトにもよりますが、二つ三つ買うと、コンプリートプランの金額を超えてしまいます。なので、もうコンプリートプランで間違いないと思います。はい、で、この adobe CC なんですが、じわじわですね、値上げがされております。29,800 円と言ったのですが、現在この金額は残念ながらありえません。情報を調べてみますと、2019年の2月値上げがされまして、月です、ね 700 8400円円も上上ががりりまました年間に言うと 8, 円ぐらい上がっておりますはい、ではですね、お待たせしました。え、ここからですね、どういった選択をすれば一番賢く、お安く使えるのかというところですね、共有していきたいと思います。で、まず3つほど購入する方法があります。1つ目、公式のアドリからサブスク契約をすること。2つ目、a z o n でコードを買って使うこと。3つ目、えこちら大本命です。通信コードで年間契約をすること。この3つです。まあ、裏方的にもう1個あるんですけども、ただこれは ちょっと限定されておりますとず一つ目、公式で買う方法ですね。公式サイズの通常価格が個人仕様で税込6284円です。年間で言いますと74976円です。まあ高いですよね。公式さん意外と高いんです。定期的な割引セールというものをやっておりますので、そういったところで契約するという方法もありますが、まあ、やはり他のものと比べては高いです。二つ目、amazon で購入する。先ほどの公式さんよりはお安く購入することができます。 購入すると言ってもこちらはですね、1年間使えるコードというものですね、Amazon で購入しまして、それを打ち込んで1年間使えるようになるというアマゾンさんをですね、今見てみますと、月額税込みで5424円、年間で 65,096 円、まあ、先ほどの公式さんよりかはお安く買えます。しかし、まあ、3番の大本命に比べると高いです。 本命いきますよ。通信講座でサブスク契約をすること。アドビスクールパートナープログラムとなっているスクールで通信講座をセットで購入するという方法になります。えー、決して不正ですとか、裏ルートの購入とかではなく、正規の販売方法ですので、ご安心ください。こちらのプログラムなんですが、アドビが出す厳しい審査記事通過したスクールのみ、販売が許可されております。現在ですね、調べてみますと、4社出しております。それぞれですね、価格ですとか、あとそのプログラムの内容が変わっ っておりますので、自分に合っている会社を選んでま一般的にはですね、この4社どこかから契約をしまして、ライブコードというコードが来ますので、それをですね、インターネット上の場所にですね、打ち込みまして、で、そこでソフトを自分でダウンロードして買うという流れとなっております。通信コードのセットで購入するという場合もですね、先にお伝えしました、本家、公式と Amazon で購入する方法と何ら変わらない使用環境となっております。現在はですね価格差がまあほぼ ありりりまますす、まあ、どの作りもですね、まあ、ざっっくり4万円前後となっておりますえー、契約は切れますと使えなくなってしまいますので、またライセンスを更新するか、もしくは他のですね、作るに変えるという方法がですね、おすすめかと思います。あとですね、このライセンスなんですが、まあ、基本1年で契約するかと思います。えー、1年経過しましたら切れてしまいます。購入に関しては、ね、事前に購入をしておいて、で、それのコードを入力しなければ、もうスタートしないので、たまにその、作るもですね、お安い期間 といいううキャンンペーンというもののやっておりますので、まあ、私監督の場合はですねもう今ちょっと見たら特に今セールはやっておりませんのでもうすぐ買っちゃいましたデジタルハリウッド入りました a d Adobe マスターコーダソフト付属というものですね監督はですね選んだリードしました基礎が選べるオンライン動画教材イラストレーターですとかフォトショップですねというわけでですねこの PDF を開きますと はい。えー、こういった内容でですね、スターエフェクトとは、c もを制作してみよう、企業イメージビデオを作るですとか、いろいろと含まれておりますので、このデジ張りに決めました。では、この3万9000円ですね、購入していきたいと思います。目では、右下にあるこの講座に申し込み、講座名が Adobe マスター講座ですね。受講料が3万9000円です。大丈夫だということで、申し込みを押します。本講座は手続き完了と同時に AdobeCC のシリアルが発行され、受講が開始されます。では、OK を押します。 OK。ショッピングカートに入りました。Adobe マスター講座ダー、Adobe クリエイティブクラウド12ヶ月分ですね。まあ、クーポンとか特にこっちでありませんので、では、自分の情報をですね、入れるというわけですね。お支払い方法なんですが、はい。ご注文内容は、えー、間違いありません。番号ですね、入れていきます。えー、支払い方法一括でいいや。はい。というわけで、送信をしました。ご注文内容は、お申し込み確認メールにて、 送信しましたもう1つメールが来ておりまして動画講座の紹介ですね url がありますのでこちらにメールとパスワードでログインして事項開始になりますはいこういった形で契約をしてそこに取り込んでコードを入れて使用するという流れとなっております 映像編集をこだわる方はですね、おすすめです。というわけでですね、もう4万円は無駄にしないと、もし興味がありましたら概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひ見てですね、この機会に申し込みなりで、ね、検討する材料になっていただければなと思っております。それではでですね、この監督ラボでは、面白い動画、あの今回のようにためになる動画をいろいろ作っておりますえ。ぜひですね、他の動画もたくさん出しておりますので、見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。Oh my god! Adobe、アドビーアドビークリエイティブクラウドというですね自分の身の前に、えー、通信講座でつ通信講座で通信講座でアドビーが出す厳しい審査基準を厳しい審査基準